今日は営業さんが融通を聞かせていただきましてこちらのノアのハイブリッドの SZ の試乗をしてきましたで今日試乗した車今まで紹介した装備と付いてないものもありますのでご、まあ、紹介を少ししていきたいと思いますでまずはこのエアロこれモデリスタのエアロなんですけど SZ につけるとだいぶ感じが違います、まあ、高速道路で撮ってきた 写真を見ていただくとより一層違いエレガントな感じっていうのが分かるかなと思うんですけれどもこのモデリスタのレアロはこの白ボディ特にノアにはすごくぴったりなのかなっていう気が僕の中ではしましたでこういったところなんかもガーニッシュこれ追加されてると思うんですけどこういったところなんかもすごく顔の印象がガラッと変わったなと いう感じがありますしホイールともしっかりマッチしていて s g ですと少しホイールが浮いてるような感じっていうのがあったんですけどこっち17インチなんでこのエアロとホイールとのバランスというのもしっかりと取れてるのかなっていう気がしますこういったところもメッキのガーニッシュがこのよういうふに形で、まあ、強烈な印象というものを与えてくれるなので 少しミニアルファード的な感じっていうのがより一層増したなっていう感じがすごくありますあとこの辺のメッキのガーニッシュに関してもかなり印象的かなという気がしますサイドステップに関してもここメッキのモールがついていますけどこういったところなんかもアクセントとしてしっかりとつけられているしあとここの部 分, です部分に関しても ししっっかりとしたアクセントになっている、まあ、黒ボディよりもやっぱり白ボディの方がまあ好みの問題もあるとは思うんですけれども、まあ、僕は白ボディにすごくぴったりなのかなという気がしていますあとこの辺なんかもガーニッシュがメッキのガーニッシュがついていてより高級感というものを引き出しているこの辺ですこのリア の, このバンパーの部分こ、ね、この部分もエアロがついている デリスタのエアロなんですけどボクシー黒いボクシーで見たときは、まあ、物足りないなっていう感じがあったんですけどこの SZ の白のノアにつけてみると結構いいかなと、まあ、エアロをつけてる感じっていうのがしっかりとあるのでこれはすごくいいのかなと思いましたノーマルで少し物足りないなっていう方にとってはすごくいいエアロなのかなと私個人的には TRD の方が まあボクシーなので TRD の方がいいなって思ってるんですけれどもまあノアの場合ですと TRD よりもむしろこのモデリスタの方がいいかなっていうのを個人的にはすごく感じます、はい、まず外装こんな感じになっていますで車内もいろんなもの車内もいろんなものがついていて、まあ、このくず入れなんかも これ純正オプションになっている。これはディーラーオプションだと思うんですけど、これなんかもすごくいいなと思います。よくくずいでどこに入れようかなって思ったり、まあ、こんなところに入れたり、こういったところに入れたりする場合もあると思うんですけど、これすごくいいです。これちゃんと入れて、で、目隠しができますんで、まあ、車が汚らしい印象っていうのがなくなりますんで、すごくいいアイテムかなと思います。で、シートはボクシーの 柄とは少し異ななるものなんですけどファブリックに合成表皮にファブリックでここの部分がアクセントが入っているのがノアでボクシーはここは何も入ってないという違いがありますでこのカップホルダーもこれもディーラーオプションかなと思うんですけどこれもすごくいいですこれかなり ドアのこのトリムとギリギリのところに設置されてるんですけれども、ちゃんとこの吹き出し口なんかも、吹き出しのこのルーバーも使えるし、それでいてカップオーダーも使えますんで、これはすごく考えられてるなっていうのを感じます。このようにこう 置, 置けるし、1個だと足らない場合はもう1個ここに置けばいいですし、で私このマグアップよく使ってるんですけど、ここだとちょっとこう入りにくい。 ありますここに入らないですしなので、まあ、こういったマ グ, ップマグカップ系を使っていらっしゃる方は、まあ、ここを置いたりここに置いたりということでこれ結構いいなと思います僕もこれ買って使ってみようかなってちょっと個人的に思ったりしました、はい、であとは SG に付いてなかったもので私のボクシーにもつけたんですけどステアリングヒーター今オンにしてるんですけど ここになります。ここの部分です。でこれ、快適リベンの、快適リベンパッケージになるとつくんですけど、まあ、ここでオンオフのボタンがつくようになると。で、どこがあったかいのかっていうことなんですけど、まずここは暖かくなりますし、ここも当然暖かいですし、この上のところも暖かい。まあ、ほぼ全周ステアリングヒーターを入れることによって、 あったかさっていうのがしっかりと出ます。で、これハイブリッドだとすごく重要だっていうのは僕言ってるのは、冬場ハイブリッドですとエンジン断気する必要があります。冷えてる状態での、冷えてる状態ですとエンジン自体はかかりますんで、そういった時に、冷えてる状態、特にガソリンが燃えにくい状態ですと燃費という意味でも影響を及ぼします。そういった意味ではシートヒーターと ステアリングヒーターっていうのは燃費を低減する上で非常に有効な装備であるということです。快適なだけじゃないということです。燃費を低減する、冬場の燃費性能を低減するという意味においてもすごく有効な装備だということです。なので、このシートヒーターとかステアリングヒーターは必要だよと、まあ、いうことをまお伝えしています。でこれががちゃんととそうういいった装備というのが ついていると、まあ、いうことになります。あとは、まあ、この車、ーラー車なので、フルオプションなんですけど、ここ。こういったところにもさりげないところで、この ETC の 2.0 の、まあ、この蓋。まあ、これ自体も、確か、オプション品だったと思うんですけども、まあ、それがついています。はいで。こちらのデジタルミラーなんですけれども、こちらのミラーは、 ここ下のここのところなんですけれども、3つの物理ボタンがついています。でこれ自体をまず押します。まあ、そうしますと、このようにファンクションが出てくるんですけれども、まあ、このように選ぶことができますで。まずこちらは明るさ調整、画面の軌道調整ができます。 でこちら右に行きますと、今度は上下調整ができるようになります。さらに、こうしていただくと、まあ、左右の調整、まあ、この辺ができるようになります。でさらに、こちらはこの角度調整、こういったものができます。で純正の強みというのは、このようにカメラが超広角というわけではないので、後ろの視界が 湾曲していないというところがすごくクオリティの高いところかなと思います。でこちら。このように、ズーム調整なんかもできるようになっている。まあ、こういったところなんか非常に珍しい。まあ、最近の社外品もズーム、最近紹介したウルボラックスですと15倍ズームができるものもあったりします。はい、あとは、これ。 防弦ミラーとしてこのように使うこともできます。で、今これオートで、真、ま、後ろ、光が眩 し, い時になるなな眩しい時になりますと、眩しくないような形で、このスクリーンが、しっかりとミラー、スクリーンが、光を、光の反射を抑えてくれるようになります。でこれがまあオン。まあらかじめオンにすることもできるし、まあ、オフにしておくということもできます。この3段階で、設定ができるようになっています。 でここがセンサーになっていますで。またこのように戻すとデジタルミラーとして使うことができます。でさらに、これ、高さ調整もできます、まあ。ここのところになるんですけれども、このところになるんですけれども、このように、こういう感じで高さの調整。 こういう感じで調整もできると、まあ、いうところなので、ちょっとこのミラー自体が高いよという方は、こういう感じで少し下げて、まあ、この感じ、こういう感じで少し下げて使うこともできますし、っ高い方がいいよという方にとっては、こういった形で、この位置で調整してみると、まあ、いうこともできるので、こういったところなんかは、やはり純正のクオリティに ななっていいるかなと思いますヘッドアップディスプレイこちら今映っているんですけれどもヘッドアップディスプレイの明るさ調整ができますでこれによって今この中で少し見えると思うんですけどこの部分なんですけども明るさ調整ができるでナビゲーションのオンオフとか 運転支援のオン・オフ、こちら見ていただくと、運転支援のオン・オフ、それからオーディオのオン・オフそれからオ、それからオーディオのオン・オフ。ということで、こういった項目でセットすることが可能になっています。 で、あとはこちら、傾きの調整ということで、まあ、このような形で、同時の傾きを調整することもできます。まあ、このような形で、傾き、まあ、こうやって調整をすると、まあ、いうことも可能になっているというものになっています。であとはこちら、ブラインドスポットモニターも、 トヨタチームメイトのオプションになるんですけれども、これ自体、オンなんですけど、これ自体オフにすることも可能です。まあオフにして走るってことはほとんどないとは思うんですけど、で、これオンにするとどうなるかというと、このように、まあこのような形で確認ということで光ってくれます。この辺は以前レンタカーの ノアの X でもご紹介したんですけれども、その機能に関しては、この SZ でも X でも変わらない。で、ここのアドバンスト ド, ドライブっていうところが少し違います。で、こちらについては、チームメイトがついているアドバンスト ド, ドライブシステムになってますんで、ここをちょっと見ていこうと思うんですけど、ここはオンとオフだけです、ねで。ドライビングモニター。 車両設定。この音量とかも調節できるようです。で置、回位置調節っていうのもできるみたいですあ。このように段階でちゃんと調節ができるようになっています。ここなんかもうついてなかった装備になります。それからこちら。これピーっていう音量調節。この辺結構うるさかったりしますので、まあここ 音を下げるとということもできますあとはこのように平均燃費を見るということもできます。で、レーダークルーズモード、それから方位計で、こちらは AV 機器の表示画面。まあ、こんな感じで。ここでも 操作するということができますあとはこちらはリベンパッケージになってますので先ほども移動中の鉱石の快適性デビューでもご紹介したんですけれどもこのようにオットマンが付いています E4 にはオットマンが付いていなくてなおかつコイール自体が16インチになりますで肉に関しては17インチでオットマンが付くと い, ま、まあ、いうことになって でもう一つ特筆するところはこのような形で、後ろにもシートヒーターがついているというところです。ここがかなり大きく違うところになります。でそれからもう一つはこちらのサイドテーブル。まあ、こちらもご紹介したんですけれども、こちらも大きいものがついていて、USB-C が2つ備わっていて、でなおかつ携帯が入れられて、ドリンク自体も 4つ備わっているとまあいうところが大きく SG とまた異なるところこれが SZ の専用の装備になっていますあとは後ろなんですけれども、まあ、ここもボタンを押していただければで途中で 止めることもできるこれはもう散々他社様の動画の中でも取り上げられてる項目ではあるんですけれども、まあ、このような形で開閉ができるとで止めるということも可能と、まあいうものになってますかなりさっき音の調整したんですけどかなり音が静かになったかなと思いますでこのように イージークローザーになっているとで当然、まあ、ここでも勝手に自分で手動で開けることも可能で手動で開ける場合は、うん、閉める場合は勝手に閉まってくれるとで開ける場合はマニュアルで開くとで開ける時は手動で開かれる で閉まるときは自動で閉まってくる。まあ、こういった仕掛けになっていると。先ほど言ったんですけれども、こちら、ドライブレコーダー、純正ドライブレコーダーのカメラというのは、ここについていますので、まあ、ここなので、かなり場所としてはまあいい場所についているかなと思います。 あとこのように車内からでも後ろのハッチを開けることができます。あらかじめぶつからないかどうかっていうのはちゃんと確認しておく必要というのはあります。こんな感じです。はい。ただこれ注意しておかなきゃいけないのはこのように後ろ、狭いところですとハッチが 当たってしままうう場合といいのがあると思いますんで、まあ、その時はちゃんと後ろが当たらないという前提でこちらを使わないとちょっと問題があるかなと思います、はい、もう一度開けてみたいと思います ということで今回はこちら今回試乗させていただきましたノアのハイブリッドの SZ こちらの方の車の紹介ということで今まで あまり紹介できていなかった装備についてのご紹介をいたしました。当チャンネルでは車及びカー用品のレビューを行っております。また最近では車のこういった装備であるとか、まあ、ガジェット系のレビュー等も行っておりますので、ぜひ興味のある方はご覧になってみてください。また最後になりますがチャンネル登録、高評価をいただけますと今後の動画運営の励みになりますので、ぜひよろしくお願いをいたします。それでは失礼をいたします。